「俺を泣かせる雨なんだ」 「ふっちゃくれる泣きまぐれに」「恋に破れてうら」 これを泣かせる夜の雨。俺と別れる。 「恋の未練かこの涙」「俺を泣かせる夜」 死ぬほど惚れたあいつを捨てきれず町をさまようこのつらさ俺をなか 夜